福島県大熊町木村紀夫さんの娘優奈さんは東日本大震災の津波によって犠牲となりその遺骨は未だ一部しか見つかっていません東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により未だ厳しく立ち入りが制限されている帰還困難区域内で木村さんは優奈さんの遺骨を探しながら一人一人の死を悼むことの意味を問い続けてきました そんな木村さんが沖縄で戦没者の遺骨収集を続ける具志堅高松さんと出会ったのは2021年4月のことでした木村さんはかねてから悲観困難区域内で一人優奈さんの捜索を続けるのは自分のエゴではないかと悩んでいたのですこれは人間の尊厳の問題であの人間数が一人だからとか二人だから数が少ないからという問題じゃないですよいやこれ あの、遠慮することじゃないですよもうそれこそ何て言うんですか当然の権利ですよ確かに中にはこう一人の意見でもって全体の利益が損なわれないかとかなんとかっていうのも出てくるかもしれないんですけどそんなの関係ない一人の人間在大事にできないのがみんなを大事にできるわけないだろうっていうのいもし、 必要でしたら一緒に声を上げますよ。あのいや福島っていうかあの東北の災害地はあの行方不明者の捜索ってね い, いつか行こうと思ってたんですけど。うん、そして2022年1月、牛志堅さんが福島へとやってきました。木村さんと一緒にユーナさんの遺骨の捜索をするためです。捜索活動が行えるのはわずか3日。 当時の津波の通り道や、地形の起伏を丁寧に見極めていきますこれはあれですよね、建物も壊れてないし、あの結局、津波で被害を受けた場所ではないですけど、うんうん、そ, の原発のそうですね、除染のために、うんでまあ、外から、ね、こう壁とか洗えるようなこう新しい建物だったら、そのまま使うということは可能なんですけど、うん、それができない、こういう古いお宅とかはもう、 解体せざるを得ない、うんうん、なんです、ね、でもこれ来てみて信じられないんですよこれ街残ってるね歩いてる人見えないねってぐらいの感じで、うん、でも実際は誰もいないんだっていう風に、うん、ありがとうございま す, あ, いますあの黒い土が汚染された土ですね、うん であそこの白い建物にダンプが待機してて本部屋で運ばれてき た, た土をダンプに積んでここに落としていってで重機で流されていくっていうそういう流れです。 調べるとしたら、もうやはりこのパン位とか、うん、そうですね、でどうですそ今回、どこを考えてます、うん、いや、その、あの、この田んぼについては、ある程度こうあのやってはいるので、うん、であれば、この辺の臓器になっているところ、すごい気になるなというのはわ、ねうんうん、かりました、で、今でもこれ、臓器なんですよね。うんそうですねうん わかりました。はい。そんな感じ、あとちょっとこの辺歩きながら。うん、<笑>臓器まで行ってみますか。今、今、うん、今、いいんだったら。はい、<笑>おそらくここら辺のどっかでうちの親父が見つかってるんですけど。うん あ の, あの辺りですかねこれから行きますけどユナ、はい、が見つかったがれきがあった場所っていうのが。はいはい 一発目の端みたいにできてます。うん 候補地を見定め、午後から本格的な捜索を開始しました。そこはユーナさんの遺骨の一部が出てきた場所から数メートル離れた場所でした。このどて、うん、土手の下っていうかこ う, う、ね、これか ら, これか ら, これからみんなでこっちへ。 一回やってみましょう、ねうん、あーすごい、はい、ここが、うんうんうんうん、そして作業開始から20分。ののねじり釜の先から 遺骨のようなものが顔を覗かせました今、お父さんが掘り出すからなえっと、ごめんなさい。ここからこれぐらいまでだ、うん、これぐらいまでだと 今ここで折れてる大腿、うん、骨大腿骨だはい見つかった<笑>、えー、もっとここ探せば出てくるかもしれない、えーうん、ああよかった<笑>なんと。えー まだやりいやすげえ。 いやーもう こ, ここを徹底的にやらないとダメですねうん右足ですああそこまで分かっちゃう、はい、<笑>うんその状況と骨の大きさから遺骨は優ナさんのものに間違いないと見られていますすいませんありがとうございます<笑> 正直なんて言うんですかそんなに広くない場所でも遺骨を探し当てるっていうふうに非常に難しいんですよでそれがこう最初に掘り出した場所 木村さんと並んでこう掘り出した場所から出てきたっていうふうなまあこれはおそらくそのお父さんと娘さんがお互いをこう呼び合っていたことの結果だと思っていますその後の2日間の捜索では新たな遺骨の発見はありませんでしたけれども木村さんはこの発見にとても励まされたといいます 今までだとここじゃないだろうなって他ってことになると本当にとてつもない広さじゃないですか<笑>で逆にねこれくらい今これでもねこう緻密になれば一生かかって終わるかどうかわかんないけれどもでもこれ自体を何か次につなげられればいい探していく<笑> ペンギンが飛んでいるいや沖縄帰ったら福島寒くてペンギンもいたんだろうなもってペンギンもいたいやだからなんかこうやってこう笑いながらここでなんか時間過ごせるっていうのもいいっすね多分それをこう望んでるんだよな気がする あの津波、そして原発事故から11年今もユーナさんの遺骨はこの場所のどこかに埋まっているはずです大きな社会構造の中で置き去りにされる命や日常があるということに私たちは向き合っていかなければならないのではないでしょうか